すごいモリモリの枯渇ですねこれ。ですね。<笑>もうねこれ二年前に実はかけたんですよ。二年間やってるんですか？そう。ここもう一本三本同時にやったんですよ。うんうん、ここも取れてるんですけど去年。ああここです、ね。ここは早かったんですよ。うん も, ううん、もうこんなに生えてる。で幹上伐きですか？皮をぐるっと剥いて、うんうん、水をけいでやってあるんですけど、はい、皮を剥いた幅が狭いと、うんうん、木が肉まえちゃうんですよね皮。 傷つけたところを直しちゃうなそうなんですであのちょっと遅れたんですよねなるほどで一回ちょっとやり直して二年かかっちゃったんです<笑>年かかっちゃったそうそうで今もうねこの下 の, この根っこがもう出てんですよ、はい、だいぶ出てるんでだからもうここまで来てればもう切り離しても大丈夫なんでえ、はいはい。これ木何てやつってんえっとね木はねヒイラギヒイラギトゲトゲのそうそうそうそう いいですうん、痛いののか、まあ、けになるこれの取り木外し、うん、じゃこれやっと外せる状態になるんでう、はいまあ、んな状態ですよ、ね、きれいに、うん、出てますよね。うんはい 本当は根を崩したくないんですけどね。一、うん、ここで取って、それから丁寧に土をちょっと取ります。多分ね、はい、根の出てるところってこの辺なんですよね。んこのまんましちゃうと根が広がっていかないので、うん、ちょっとこれ広げてこの下の方はね広げてあげたいので、はい、ここで一回ノで切っちゃいます。はい。はい、ちょっと最初は長めに切っときますね。はい この ま, ま植えても大丈夫で す, そうですね<笑>通常根、ね、がこの辺から出てるんですけど、はい、この下から胴吹きした枝だと思うんですよね、はい、もう一本も切っちゃいましょう、はい、これまた下は下で、ね、ここからうーんまあまだちょっと<笑>考えてはいないですよね<笑><笑>まあでも出てきそうですよね、うん、まあ株立チ風になるかなと思いますけどね胴吹、うん、きしてる感じが胴吹、うん、きは結構しますよね、うん 風の音が入ってたらすんああなるほど若干さっきのよりはちょっと少なげですね、うん、なるほど。うん。 もう年というか梅雨時にかけて、はいまあ、春かけちゃう人もいるんですけど、はい、早ければちょうど今頃取れちゃうし遅くもあの秋そうですよ、ね、9月10月頃、うんうん、早いんだと取れちゃうんですよねだからもうカエでなんか出やすいですから、はいうん、僕もう動画でもあげましたけど春にやったやつが70日後にもう外してました、うん、ああでしょう2か月ちょっと<笑>はいはい、はいうん、早いやつはね早いんですよ だけ根が出てれば大丈夫でしょう。ちょっと切っちゃいますね。も、は、う、い、すごい。いいですね。ちっちゃくなって。<笑><笑>そでちょっとね小さい。うん。木ができるでしょうから。うんうん、こんなところは。 どれからどうふうに作ろうか、うんまあ、ちゃんと根がねあってからしますけどねこ1年前に植え切ってこんな感じでそうですねてての、まあ、この一枝だけ残したんですけど、はいはいうん、結構出るからここ、ね、からまた、うんまあ、うまくすれば、うん、株立ち風な木がでもねこれ一本残ってますもんねそうですねここが切っちゃった方がいいのかな<笑><笑>本来したら こ, こっちはねいらない はい、はいはい。うん、枝でしょうけど切ったところちょっと、うん、オリジナル。いやこれはねトップシーです。小分けにしてやるだけです。はい。<笑>これで一応、えー、また復活のね時が。そうですね。<笑><笑>まあ将来どういうか形になるか。そうですね。 でこの2つ。うんまあ、これはもうねさっき最初に外したやつよりはちょっと根がなくないので、うん、根と上をバランス取るためにちょっとこれ地は追い込みますはいはい、はいまあ、暫定的なあれですけどねまだね、うんうん、なんかどんな感じにくるか本当にトゲトゲして痛いけしちゃいますそう皮の手袋が欲しいくらいですよね<笑> 切り離す時期は根の状態を見ていつでもいいんですけど、うん、根がある程度しっかりもう出てれば、はいまあ、早めにしてあのゆったりした鉢に植えてあげた方が管理は楽ですね、うんうん。今みたいにビニールポットで元の方の鉢は大きいですけどこのビニールパッドじゃないですか、はい、小さいからどうしてもこの部分だけ乾いちゃうんですよ。はいはいだから 水が辛くなっちゃうので、まあ、ある程度その根の状態で切り離しても大丈夫だなっていう感じだったらば、早めに切り離して、ちょっと大きめの鉢に植えた方が後の管理が楽ですね、うん。はい、この木の場合、やっぱりちょっと根が少ないので、このウエットのバランスを取るために枝をちょっと減らして、うんうん、上げてやらないと根とのバランスがね。このままだとまだちょっと、うん。 と貧弱なんでねね、この量の葉っぱを吸い上げられないそうです、ね、水を、はい、だ少し枝を減らしてあげてしばらくはちょっと影の方を、はいうん、置いとくんですけどいきなりこういう木が当たるとこですとちょっとまだまいっちゃいますんで、うんうんはい、葉っぱどこで切っていくかよくわかんないですねこの ここういういところは吹いてるように、はい、葉っぱのないところで切ってあげても、うん、結構胴吹きしてくれるんですよねバリカンみたいな感じで切ってっても大丈夫です結構強い方なんですよねこれね手突っ込んで切るのも怖いですもんねこれ<笑><笑>なかなかこのヒイラギの防災っていうのはそうあるもんじゃないですかよ ね, よねあんまり見ないですよね、はい、秋に白い花が咲いて年明けですかねちょっと赤い実に 色がつくんですけどね、葉っぱが面白いから、作ってみたいな。うん、ミニただね、は、う、や、ん、が<笑>本当に、はがいたいのでね。針金かけるの大変ですよ、ね。大変です。あ<笑>、姫賞っていうか、ヤツブサっていうか、葉が小さいんですよ。うんうん、盆栽向きかなと思って、ねう。この三倍ぐらいあります。この三倍の。はい。あ、大きさは。あ、でも見たことあるかも。わね。 んで黒っとしてるってるいうか、うんうんうん、濃い色濃い色ですねこれよりももっと濃いですかね鉢植えるまでの間ちょっとこれ<笑>ねこれよねこれは必要ないと思うん で, あこれで本来この辺から出てると思うんですよ、うん、根がね、はい、皮むくじゃないですか、はい、この下から出てるやつだと思うんですよね、うん、これあの元の方のあ、うん、この下の幹からですねそうそうそうそうそう でればこの辺で切りたいんですよ。で、根をこうに広げてあげたいんですよね。はいはい、多分このくらいはあの<笑>。切る。うん、そう、うん。切らないと、まあ、後で、切ってもいいんですけどね。うんうんうん、次の植え替えの時に、一年このまま置いといて、ね、年再来年、ねうんうん。本格的に、あの、切れると、うんうん。その方が安、安全は安全なんですね、うんうん。ただね、この根が絡んじゃってるんですよ。すると。 これを解かないといけないいいとけですよだ今だったらなんとかあのほどけるんですけどこのでパンって入れちゃうと丸く絡んじゃって、うん、なかなかこの根がほどけないんですよねなるほど、はい、できれば今ほどいてちゃんとしたあの粘りができるように、うんうん、ほ, どほどいてる感じですね<笑> もうね、結構太くなっちゃっててね、うねうん、一回、うん、ここから出て下へ行ってまた上へ行ってまた下がってるんですよね、うんうん、今の時期ちょっと切れないんで、とりあえずこのまんま、うん、来年の春、うん、ですね。 これを広げる感じで、まあ、いくらかここに根を広げてあげる、うんうん、そ, そんな感じで植えれば大丈夫でしょうから、うん、とりあえずは大きい枝だけちょっと小さくしときますね挿し木用にもらいました は、まあ、あの普通の上、上、はい、付けと同じですけどね。うんうんはい、まだ根が、いくらもないんで、一、は、応、い、<笑>こういう紐で、あの固定していった方がいいと思うので。はい<笑> やっぱり来年の春に一回やっぱ植え替えられるんですか。取引したのって。そうですね。まあこのまま一年ぐらいは置いておきます。うん。でもう一年した方がより一層根があの張るので、はい、思い切った根さばきもできるんですよね。今ですと、さっきくにゃくにゃ曲がってた太い根があったでしょう。うん あれ元の方から切りたいんですよね。そうねうん、だから他の根を切るにはもう一年、うん、だから来年再来年までほっといた方がくにゃくにゃ曲がってる根が思い切って切れるんですよね、うんうん、他の根 が, 根が 伸, びてあの伸びてるでしょうから、うん、だから焦らずゆっくり作り直していくっていうそうですね感じですよね<笑>、はい 正直最初のサイズはとても置けないけどこのぐらいだったらそうです ね,、うん、とますよねちょっねペースがあればねこのぐらいのサブラ買いやすくなったかな<笑><笑><笑><笑> 2か所とないですねこれは根がねちょっとさっきのよりうん、うん、ちょっと貧弱なんで、うん、二重に<笑>動かないために、ねはい、風とかで、はいはい、ですね 二週間ぐらいちょっと様子見てだん、うん、あの大丈夫ならばだんだん徐々に日に当たるところに戻していく戻していくと い, いうこと で, で最終的にはもう一日の日が当ってるような場所は出しますけど少しずつならそうですね様子を見ながらということですね、はい、今日はヒイラギの取り木そうですねでした、はい、ありがとうございました去年刺したやつこれ刺したやつ、うん、針金とかかけないんですか 1本ずつに分けてからででですすねね、うんえー、し木もできると<笑>これなんよ結構これ上伸びてこんだけ。 大きくなったんですかね。そうですね。一応ここまでの長さでしたけど、はいうん、まあこんな形今年伸びてますけどね。もともと相当大きい木ですね3つつ。そう。大きかったんです、はいてるってこれが。手が大きかったんですよは、はい。これはちょっと大きすぎるかな。記、う、憶、ん、<笑><く>には<笑>。<笑>まあ普通の一般の盆栽って感じですよね。ね来年はもう、ね、本鉢っていうかあ普通 の, もうあの鑑賞できる鉢に入れる予定です。 これ、花を、葉を整えていくぐらいで、大体形になる。かねそうですね。バリカン狩りではい、はい。大丈夫ですね。ああ、じゃあ、結構難易度はね。ねそう、そんなに難しい木ではないですよ。そうですね。吹きやすいし、はい。ただ難点はちょっと痛いと。痛い。<笑>本当に痛い。<笑><笑>痛いです。そこがちょっと難点ですね。盆、は、栽、い で, ね、ではなかなかないです。ない種類です。まあ、そう。はい。花が楽しみですよね。花。 が咲いて実が赤くなるんですね。あ実もなるうん、実もその後赤くなります。冬は葉っぱはどうなるんですか。そのまんまです。あじゃあもう本当クリスマスみたいなカラーリングなる面白いな。一、はい、年中常緑樹ですから。常緑、はい、樹で実もなると。はい。面白い。 い, いいですね。これね、えー、女性うあのー、松と同じで、去年お年あたりの葉っぱは、うん、あの自然に落ちます。なるほど。お、はい、年去年ぐらいの葉っぱまで付いてて、うんうん、その前の年はその自然に落ちますへー、はい。でもあんまり売ってないですよね。そうです。見ないですよね。うん、もうここへ来て買ってください。<笑><笑><笑>ありがとうございます。